思います。河合さん意気込みをお願いしますはいありがとうございます三年ぶりの開催ということで私たちとっても楽しみにしています皆さんも一緒に盛り上がっていただけたらと思いますよろしくお願いしますありがとうございましたそれでは準備の方もお願いいたします 準備も整ったようですそれでは横浜白虎隊の皆さんです皆さんこんにちは横浜白虎隊ですそれでは参ります横浜白虎隊そろそろ世界に幸を来いと踊ります 百貨店2022年夏。 天気祭りスーパーよさこい3年ぶりの開催誠におめでとうございます原宿の祭りだやっこの夏だ 変わりゆく季節変わりゆく時代巡り巡って誰にだって必ず春はほと ありがとうございました